平成30年12月2日、第14回阿蘇市民地域対抗駅伝大会が開催され、16チームが競いました。午前9時から阿蘇市一宮町の阿蘇市役所で開会式が行われ、昨年優勝の宮地 A チームから優勝カップが返還された後、大会会長の佐藤義之阿蘇市長が、一本のたすきに、 それぞれの地域とチームの思いを込めながらゴールを目指してくださいと挨拶しました選手を代表し宮地チームの友田雅美くんが力強い選手宣誓をすると佐藤市長からも応援のエールが送られましたそして午前10時にピストルの合図で16名の選手が一斉にスタートしましたこの阿蘇市民地域対抗駅伝大会は 市民の健康と体力づくりを日常生活の中に取り入れ、スポーツの普及と市民の親睦を深めようと、阿蘇市と阿蘇市教育委員会が主催するものです。阿蘇市役所をスタートゴールとする12区間 20.99 キロのコースで競われ、選手たちは地域の人たちの声援を受けながら走りました。結果は、宮地 A チームが 1時間11分51秒で連覇を果たし、2位に阿蘇西 A チーム、3位に内野巻 A チームが入賞しました。閉会式では、1位の宮寺 A チームには、賞状と優勝杯が、2位と3位のチームには、賞状と盾、区間賞や最優秀選手賞、関東賞が阿南教育長から贈られました。